こんにちは、G、です今回は久しぶりにゲームのお話今まで何度かゲームエミュレーターについての動画をアップしていますそれらをご覧頂ければどなたでもゲームを始められると思います一般論ですがラズパイでゲームをする方はレトロパイラッカー リカルボックス、バトセラのどれかをお使いでしょう。まあ、これらのソフトがゲームエミュレーターの四天王といった具合でしょうか。基本、ラズパイは何するにも面倒くさいけど、はっきり言って四天王は思いっきり面倒なんですよね。だから、億劫でゲームに手を出してない方も多くいると思います。 なぜ面倒かというと、例えば10種類のゲーム機を一括購入したら、全部の操作を間違いなくできますか使いこなすには時間がかかりますよね。四天王は複数のエミュレーターを合体させたもので、多くのゲームコンソールをサポートしてるんで、同じことが起こります。 要は設定や利用が面倒なんです。そこで今回は四天王ではなく単体のエミュレーターをご紹介します。ドリームキャストのエミュレーターです。大事なポイントは簡単で面倒くさくないこと。動作環境はラズベリーパイ4またはパイ400。32GB 以上の SD に ラズベリーパイ OS 32bit 版のインストールが必要です。あとゲームコントローラーがあればいいんですが、コントローラーは有線無線どちらも OK ですが、Bluetooth 版は避けましょう。Amazon だと3000から5000円くらい、AliExpress では1000から2000円ほどで売っています。もちろんキーボードだけでも大丈夫ですが、 ゲームに熱くなれない。では、早速始めましょう。ラズパイを起動して、ブラウザーで画面のサイトを開きます。ダウンロードサイトに移動して、ステーブルリリーシーズのラズパイアイコンをクリックしてダウンロードします。 ダウンロードフォルダー内にファイルが保存されますのでダブルクリックして回答します。展開アイコンをクリックして展開先右側のアイコンをクリックしてホームを選びホームの階層に回答します。ホームにリドリーム ARC32 Raspberry Pi フォルダーが現れ、フォルダー内に2つのファイルとフォルダーがあります。DDream ファイルがランチャーで、ここから起動します。これだけでインストールは終わりです。あとはゲームロムがあれば、すぐにゲームが始められます。ゲームロムとは、ゲームのソフトそのものです。 ゲーム ROM ムは画面のようにアーカイブ・オーグのウェブサイトで検索できます。念のため申し上げますが、この動画の趣旨は技術評価目的であり、ゲーム ROM ムのダウンロードは違法で、それらを助長するものではありません。また、Google 検索で多くの ROM サイトが見つけられます。 起動してみましょう。ddream ファイルをダブルクリック。ファイルを実行するウィンドウが表示されますので、実行をクリックでアプリが起動します。ROM は、D、dream フォルダに入れる、または外付け USB に入れても自動認識してくれます。うまく認識されないときは、 ライブラリーでアッドディレクトリ y でデータパスを追加できますインプットでコントローラーのキーバインドを指定しますドリームキャストの専用コントローラーは高いんですが安物の汎用コントローラーでも大丈夫です キーボード利用の場合は事前にキー割り当てされているのでお好きに修正できます。ビデオではアスペクトレシオを16対9にするのを推奨します。設定は以上で全部です。では動かしてみましょう。 あれ音が出ない一度終了してオーディオ出力先を確認しますこれで HDMI 出力になりましたゲームを再開します リリードリードムを終了しして修正しますターミナルを立ち上げて画面のようにタイプ画面の文字列を探して「KMS」の前に「F」を挿入して保存。 一度リスタートします。ゲーム、再開です。なお現状、オーバークロックはしていません。今度は音も大丈夫。 ゲームは下手くそなんですが画質を見ていただきたいので動きの速いゲームをやってみます行きますかの誰にも邪魔させない。Get ready? 従来のエミュレーターよりフレームレートが高くて動きが滑らかです別のゲームも試します。 Welcome back to the stage of history. <laughs> Battle one, fight! Fight, <laughs> バトル2ファイト<笑> 俺のを教えてくれいかがでしょうラズパイとは思えないほど滑らかに動作しますドリームキャスト専用のエミュレーターですから他のコンソールのゲームは利用できませんが今までにない簡単操作と滑らかな動きはお試しいただく価値があるんじゃないでしょうか このゲームエミュレーターは、ラッカー、バトセラー、リカルボックスのように OS 仕立てではなく、ラズパイのアプリでしかないので、他のアプリと共存できます。基本操作は、ゲーム中断には、メインメニューに割り当てたボタンを押します。D、Dream を終了するには、メニューから グジットを選びます不満なことはエミュレーター内に音量調整がないことくらいでしょうかアプリをダウンロードしたサイトでコンパチビリティには動作するゲームの一覧があり 96% のゲームに互換があると歌っています本当かなぁ ご覧いただきありがとうございました。トンガ王国で海底火山噴火がありました。トンガの皆さん、頑張って日常生活を取り戻しましょう。30年ほど前にフィリピンのピナツオ火山噴火がありました。この時は噴煙で冷火となり、 米不足騒動がありましたね。今回の噴火はほぼ同規模と言いますから、数年は冷火が想像されます。ということは太陽光パネル設置した人ゼロエミッションだとか言ってた人ではまた次回。